演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちら「チャンネル登録よろししくお願いしますもりもりスリム」というお茶を飲んでみたいんですます、あ、名前は聞いたことあるんですよねこれゴブチャブレンドプーアルチャ風味と書いてありますでこんな風に開けるとこういう風にピーパックが入っているわけですねで、まあ、今回は こちらににすでに入れてありますちょうどいい感じになるまでしばらくかかるんですよねこういうのなのでおおいい色ですねそれではちょっとこっちっかまで。 ワイプの方で見えてますかお茶の色はい、はい、こんな感じですでは飲んでみます<笑>プーアル茶風味の香りがありますが香りとか味はそんなになくてあっさりとした非常に飲みやすいお茶です これででで体の中大掃除できないんですねほんと毎日でも飲みたくなるようなそんなお茶ですいや毎日飲まなきゃいけないお茶なんですけどねいやーほんととっても満足できるお茶でしたのでこちらの点数とさせていただきますよく今もうちょっと味があってもよかったなと思うのでさその辺は好みですからねそれでは例は「雷は強調っぱりかな嫌なので雷の怖さに体が」